皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年2月17日、コロシアムにおける、天地雷鳴詞の立ち回りを考えてみました。初手の風切りの舞ですが、旅芸人がいるのでお任せしました。現場召喚は、基本的にドメディを呼んでおけば良さそうです。 その後は相手に魔法使いがいるのでマジックバリアですかねここまで終わったら武器を扇からスティックに持ち帰るといいかもしれません天地雷鳴子の攻撃力なんてたかが知れてますからね攻撃はドメディーに任せておいてあとはひたすらザオリク連打でいいのかもしれませんそんな感じでザオリクばかりやっていたらいつの間にかポイントトップになってましたここまで来るとむしろ何をやっていいか迷います 敵陣の味方を生き返らせるべきなのか、自陣に逃げ返るべきなのか。それを判断するのが左上の名前とスコア状況なのですが、赤と青は私の目には見分けられません。という言い訳をかましつつ、最後の最後でやらかしました。ここはザオリクを控えて、自陣に戻るべきでした。試合自体は勝てたので、結果オーライです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。